ちょっと小口さんが<笑>懸念材料だな。<笑><笑>やってきそう。あ、ディエゴさん頑張ります。久々です。今日はお盆のせいか小口さんが。<笑> いるかな。いますよ。時々見えます。あ い, い, います、ね。あ、ごちさすぐやめます。<笑>あれやめてください。あの、アタックしてやめるぞ。<笑>やめてくださいよ、本当。 リオゴさんから三好さんもファイトとはい、頑張ります四回は無理だな私も最近ゴールに残ったことないですからね うさんやりそう。レックスナッパーで。<笑><笑>あ、カスさ頑張りますね。バルスでバルス四四回、バルス四回打ちます。 これねこのジャージか。あオリターさん頑張ります。スタートはおだやかです。あディサさんこんばんは。あツイッターありがとうございます。頑張ります。 椅子がどんな感じで来るかなあ、白猫さん頑張ります結構久々なんで 集団は一つ。あ、ちょっと上がってるか。伸びてますね。あ、モニオさん頑張ります。今縦伸び中。 あ、もう、今の熱がいいでさあ、今日から昨日から KOM ゲートがレクスタンとなりついたみたいなってってんで。 次 の, 次の人はちぎれたんだなとかよくわかりますタイムウィットギリギリなんだなとかよくわかりますよっしゃさあ一発目ちゃんと KOM のあれが出るか とある意味で使われると<笑>、ここスプリントポイントですか<笑>？これはまずい。 おあ あ, たたた あ, た あ, た<笑>あ、ゆきさん、お疲れ様まです。そうなんですよ 音がついてタイムが出るんですよ<笑>暴れる人が増えそうさあ一回目は突破あれバルスって避けなかった次にとっておきましょう いやーまあこれはポイントつかないですからね引き応援にあそっかレックスナッパーポイントプリントゲートでポイント<笑>地獄か 吉さんいますかいますよ。いますか一週目は朝の秋さ。<笑>ああ、朝はだってね、みんな落としに帰ってるでしょう。さ<笑>あ、一週目はなんとかえい。なんとかクリア。 さっきみたいなレックスマッパーに近いところでアタックがあると結構きついですねそうですね。 スナッパーは三十キロより下がることないから、エアロ重視でいいんじゃないかと思うんですけどね。ああ、勇気ないからトロンしてきまそう、けど今日今日今日今日乗っていっちゃった。今日はクドがトロンなんですよね。<笑>まだ本調子じゃないんかな。 本ということで音楽を早めに変えよう。朝美さんお疲れ様です。そうですね。私がまだ喋ってるということはまだ余裕ありと。大ビールですね。どう違う。そうですね。10分ぐらいかな。 まあ、サリスがいるから、まあ、こうどっかで<笑>ふるいがかかるかな三好さんーミさんから<笑>三好さんも頑張ってとはい、はい、頑張ります 人はまあっ1人だな。 使ってなんか催しができそうですけどねここの短いレックスナッパーなあ、星野さんありがとうございます今二周目です心拍135ぐらいおお余裕っすね 進化て弱くなってしまいました。ああまあやっぱちょっと乗れないと、振動はすぐ弱くなりますね。はい、あ小口さんももういないのか残念。 ちょいちょい飛び出すが集団は覆わずカリス引いてくれ ここで伸びたんで。ちょっと警戒。あ、のぶさんお疲れ様です。頑張ります。まあ二週目。 心配が陣の糸と実況できなくなるのが<笑>この生配信のためなとかあれよし のカーブが曲がったら入りますね何のカーブですか手のカーブを左に曲がったらああ 準, 備準備期間ですね準備期間<笑>ちょっと待って<笑>あとあとであとで<笑> DM で教えてください 2発目のバルスバルス 初め<笑>あっあっしらのことは俺だぜリサクショ<笑>な何とかクリア。 あと二回、あと二回バルス。<笑>伸びてます。はいはい。 さあ、ここで切れたのです、すリベンジ完了。<笑>おしししまいだあ<笑>あとかいラフタのの名言はいぜないといけけででたたっっクリリンこ た全然違うアディオワさん、ね、また、あま、<笑> 3周目、だけど右ができる 青沢さんありがとうございます金曜5年の天空の仕事をやっ本日9時報道です本編の方皆さんよろしくお願いしますあの逃げやべえな リオさんバルス<笑>あと2回バルス。 下の名言を言おうと思うんだけど、全く浮かばない。あ、スタート前に三十秒で用意しな。言うの忘れてた。 さん、それれはちぎたにか<笑>あっ<笑>三好さん逃げて。 海に捨 て, て<笑><笑><笑><笑>さんさんかかぶってる。 さん、今日はお盆なんで音楽を早めにかっこいいやつで。 んオルダーさんのやつは<笑>もうちょっと強くないと使えないですもんこれ。<咳> うん、あ、これは逃げは吸収したのかこれ。逃げてるのかない。いないはずです。いないですか。 です。 いけるぞリオさんこれはいけるじゃあアタックスくん投げだぞこれ 一人ったかか、ね、<笑>あそうか 田, 中 田, 中さん、ね、田中真由美に、ね、<笑>俺はダメ。 な い, い、ね。いいね やべ前でした。 うの忘れてたいやあオさん今日ねでこの辺からいってわ分かる あ<笑>。 ごめんなさい<笑>飛びるながら。こりゃ もうしゃべれない。 Okay, good. 俺を持って。<笑>逃げて。シューが三分持ってくれる。 マジで切れそうだマジで切れそう僕の前で<笑>おかのさ全然ラピュタとか関係ないふふ<笑><笑><笑>私もラピふふふふふふふふふふふふふ 普段は出てくれない。<笑>いくつですか。金箔百五十七。四十六。僕は。 上が低いまで。下がってくれるときついですね、ねここで、ね。足がない。ああ、りさん。もうそのネタだいぶ前に。あの。技術済みです。 40秒でクリア<笑>バルス ああろってかあまだシーターが残ってるシーターが。 シーターが残ってた。あ, あよかった。あ, あ、みんな。あ, あリュウコさん勝った。あアミさん、俺ルダさん、ちょっと無理だった。あ, あ早かったな早かった最後早かった。早かったです。<笑> 登りに入る前の時点でもう離されてしまって<笑>頑張れしていたりごさまなかなかマニアックなこと は, <笑>なかなかことは<笑>私のファンビーが。 勝手に勝手にファンビを映す仲間がいます。各国無許可。ツイスターシーター残っております。本調子ではないそうです。ないようですが、トロンを。 シータが乗ってるってことはちょっと道中がきつい時ですね普段はもうディスク履いてスプリントを狙うはずなんでシーター行け<笑><笑> ルトさなんで清楚んだ あ、そろそろかけるか。いった、汚染出たぞ。このシータ、点ワット出るぞ。行け。鉱石だ。<笑>ナイス。<笑>ないんだ。シータ多い。皆さん、七時代の天空の城が来た。 シータがおそらく動いてます。<笑>やりました。<笑>よし、よくやったシータ。<笑>だいぶ、だいぶやりましたね、シータ。<笑>あ、私は、どこだ。もうちょっとか。 あ、残り九秒。あ、龍馬さん、お疲れ様です。さすがですね、シータ。さすが。さすが。ラピュタのしい。ウルラピュタですね。ぜ。あと、ぜウルラピュタっていうと。<笑>もう一人。そういう選手。確かいましたね。 黒うるラピュタにしちゃいましょう。黒うるラピュタ<笑>どうすかダだめね、だめですね。わかってます。あえお疲れ様でした。まあまあ、まあまあが、頑張ったかな<笑>。はい、えー、7時台の、えー、天空の城ラピュタ。 えー、これにてエンディングを迎えます四回目のバルスで足が行っちゃいましたね<笑>前の位置取りはもうダメだった、ね、いや結構いつも後ろからだんだん上げていくんだけどもう全く追いつけなかったっもう前から行って られるにマックセだったのでもんよ。そしてダメだった。だけど結局、<笑>あ踏みやみはしなかったので、まあまあ良かったかな。一の一、明日ってことね。この人ね、多分あのちょっとコンパニオンを見たらあの。